こんにちは。今日はこちらの Eonon からリリースされております 2D のディスプレイオーディオのご紹介を今日はいたします。こちらの 2D は以前の 1D よりもより一層ポピュラーなモデルになります。少し年式が古い車のオーディオのアップデートには非常に最適な機能が 満載されておりますので、ご検討の方はぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。まずこちらの商品の構成についてをお伝えをしていきたいと思います。こちら、これがパッケージになっております。こういったパッケージで送られてくるということになります。 で今回私はバックカメラもつけたいなと思っていたので、まあ、こちらのバックカメラ。これはオプション品になっているんですけれども、今回この 2D の Eonon の、これは専用のバックカメラになっております。こちらの方は私自身取り寄せて取り付けを行っています。あとはこういった取説が付属されておりまして、もう完全に日本語のものになっております。 かつ、ここの商社さん自体も埼玉県の越谷にあるんですけれども、MAXWIN と同じようにしっかりと会社を構えているお店になっておりますので、購入後も安心して何かトラブルがあってもすぐに対応していただけるような、そういったアフターサービスなんかも万全になっております。もちろんリアカメラもこういった取説 日本語の取説ついておりますので、簡単に取り付けをするということが可能になります。はい。次にですね、機能の特徴についてをご紹介をしていきたいと思います。このフィットには、パイオニアの 2D のオーディオがついてたんですけれども、それで使っている枠がこの枠になるんですが、さらに、この Eonon には付属の枠というのがあって、 このディスプレイオーディオとこの間のところ、ここのところにも枠があるんですけれども、隙間なくはめることができると、まあいうところが、一つ大きな特徴になります。それによって、これも使って私も持ったんですけれども、全く、こう、中国製っていう、なんか安っぽさ、そういったものが全くなくて、これを使う前にパイオニアのオーディオがついてたんですけれども、まあ元に戻そうかなって、正直思っておりました。 ですけれども、これも元に戻す必要っていうのがもう全くなくて、もうこれをそのままもう使っていこうということで、この見た目も非常に安っぽさがないですし、後ほどご紹介しますが、使ってみても非常にこちら優れた機能がありますので、そこがまずこの見た目的なところも含めて、この枠自体、7インチの枠になってるんですが、隙間のないフィッティングが可能になっていて、 質感の高い外観を提供してくれる。そこがまず一つ特徴になります。二つ目はすごく重要なところなんですけれども、CarPlay Android a オートが対応になっているということになります。CarPlay はもうここのホーム画面見ていただくとこのようにいろんなことがバッと書いてあるんですけれども、これを見ながらやるのはすごく面倒くさいので、まあ、動画で一発でお伝えしていこうと思います。 でまず、どのようにやるかというと、まあ、携帯がもちろんなければ、カープレイは使えないんですけれども、でまずエンジンをかけていきます。で、このように Eonon という画面が出てきます。で、今ローディング起動中になります。今もう再生してるんですけれども、この状態からホームボタンを押します。 こういう感じで少しつながるのにきっかけが必要になりますで携帯で Bluetooth につなげて AmazonMusic とかをまあつなげて聴いていればまあ自動的にこういうふうにつながるようにはなるんですけれどもカードは挿入されていません、はいもう カープレイに切り替わってくれるんで、一回きっかけを与えてあげれば、カープレイにすぐ切り替わってくれるので、まあ問題なく無線でカープレイを使うということが可能です。このフィットは2013年式だったと思うんですが、確か16年式以前ですと、カープレイが使えない車が多かったり、まあもちろん16年以降の車でもカープレイが使えない、 エントリーナビとかは使えないものもあったりするんですが、これはしっかりとカープレイが使えますんで、自分がいつも聴いている曲もすぐに聞くということが可能であるというところが大きな特徴になります。三つ目は動画を見ることが可能になります。そのやり方もお伝えしていこうと思うんですが、このホーム、カーホームっていうのを押すと、 このホーム画面に戻ります。で、まずこちらはホーム、設定、携帯、スマートフォン、で、ここの iPhone デバイスで iOS ミラーというこちらを選びます。で、この状態で、こちら、ケーブルをつなぎます。で、 USB 端子がありますので、これをつなぐと。で、これでなかなか見れない場合は、一度、手間なんですけれども、エンジンのストップして、でもう一度電源入れます。はい、そうしますと、このように、はい、少し時間かかったんですけれども、このようにミラーリングをして、 例えば YouTube といった動画を見るということも可能になります。こういう感じで見ることも可能ということで、まあ、動画を見るということも可能になるということです。まあ、これによって車のスピーカーでまあ動画を楽しむことができるというのが Eon On のミラーリングの特徴になります。ちなみに私 android しかミラーリングができないのかなと思ってたんですが、このようにケーブルを抜いても iPhone でもちゃんとミラーリングができます。もう一度見てみたいと思うんですが、はい、このように無線でもしっかりとミラーリングが、まあ、できるということになりますので、まあ、こちらちょっと固定、固定性いただければと思います。で次、4番目なんですが、4番目はこちら。 ワイド FM 対応ということになるんですけれども、こちらのラジオになります。よくありがちなのが、こういった中国製メーカーの AV 機器って、ラジオが使えないものがあったりします。私も 1D のディスプレイオーディオを買って、フェラーリにつけてるんですけれども、ラジオが使えません。周波数帯が全く海外と日本では違うんですけれども、この Eonon の 2D のディスプレイオーディオは ラジオをもちろん聞くということも可能ですし、まあ、このように選曲することもできるし、英文に切り替えることももちろん可能になっておりますんで、このような形です。ラジオを聞くということも可能なものになっています。で、五つ目なんですが、五つ目はこちらのディスプレイオーディオ自体は非常にコンパクトになってまして、まあ、通常の CD とか DVD とかついているこの 2D のデッキって少し奥行きがあって深いものになっていたりします。どこの話をしているかと言いますと、ここのところです。ここの奥行きが CD とか DVD とかこれまでの 2D のオーディオってかなり奥が深くなっています。でもこれ自体は非常に奥もコンパクトになってまして、取り付けも非常に 簡単であると、まあ、いうことになります。次に特徴的なのが、こちらになります。バックカメラ。で、これ今、後ろ、映ってない状態なんですけれども、このように、セレクターをリバースに切り替えると、はい、このような形で、バックモニターとして使うことも可能であると、まあ、いうことになります。 まあ、パイオニアであるとか、純正のオーディオには当たり前のようについている機能ではあるんですけれども、なかなかこういったアフターものでこうバックカメラが使える機能というのはまあ結構少ないんじゃないかなと思いますし、これ見ていただいてもかなり綺麗にくっきりと高画質で高精細に映っているというのがお分かりいただけるんではないかなと思います。 思いますこれだけ広々としてますんで、距離感も非常につかみ、つかみやすいですし、まあ、バックしているときも、止まっている車の接触もまあ未然に防げると、まあ、いった非常に使いやすいバックカメラになっているというのが特徴になります。はい、それから次なんですが、QLED 液晶モニターということで、高精細な映像になっているということになります。 もう一度カープレイを見てみたいと思うんですけれども、先ほどミラーリングにしていたので、もう一度切り替える必要というのがあるんですが、こちらです、はいで。もちろんカープレイもこの有線で見ることも可能になります。まあ、有線の方が場合によっては反応速度としては速くなるんで、 こうやって接続した瞬間につながってくれる、非常に素早くつながってくれるというのが、まあ、有線で使う場合ですと、すぐにパッとつながってくれるんで、無線の場合はちょっとコツが必要になるんですが、有線の場合はもうすぐつながってくれるので、非常に使いやすくなっています。まあ、こう見ていただくと、非常にこの画面自体も高画質で高精細になっているというのが、 お分かりいただけるんじゃないかなと思います。やっぱ地図なんかもそうなんですが、こういった感じで非常に綺麗な、くっきりと映ってくれているのがお分かりいただけるんではないかと思います。最後なんですけれども、こういった 2D のオーディオではない機能なんですが、こちらになります。USB の急速充電がついています。これは、 1.5 アアンペになります、まあ、通常ですと1アンペアのものが多かったりすると思うんですけれども、まあ、1.5 アンペアということなので少し電流値が高いものになっているので、まあ、急速充電として使うことができると、まあ、これはもう急速充電のみになりますはいってことで今回はこちらの Eonon7 インチのディスプレイオーディオのご紹介をさせていただきました 今回目玉となる機能をご紹介をさせていただいたんですけれども、やっぱり一番重要なところというのは、カープレイが快適に使えるかどうかというところになろうかと思います。そういった意味では、巷で流行っているような AI ボックスを使わなくても、カープレイはもちろん見れてしまいますし、先ほどご紹介した通りなんですけれども、こちら、ミラーリンク。こちらを、まあ、切り替えにはなるんですけれども、 切り替えることによって、まあ、動画もこのディスプレイオーディオ上で、まあ、見ることができると、まあ、いうことになりますので、特に高価な AI ボックス等も使わなくても、まあ、十分使えるディスプレイオーディオになっていると、まあ、いうところが、すごく私自身もこれを使わせていただいていいなと思いました。何よりこの EonOn、もちろんこれ中国メーカーなものだとは思うんですけれども、 ですが、もう以前の中国製イコールすぐ壊れるイコール質感が低くて使えないといった、そういった概念とはもう全く違う、非常にクオリティの高い 2D のディスプレイオーディオ、少し年式の古い車でオーディオのアップデートをしたいということをお考えの方は非常にお勧めできるこのオーディオかと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄に詳細を載せておりますので、そちらの方を ご覧になっていただければと思います。はい。いうことで、今回はこちらの Eonon の X20J ディスプレイオーディオのご紹介をいたしました。当チャンネルではこういった新しいカー用品のレビューを行っておりますので、最新の情報をチェックしたいと思われている方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いをいたします。それでは失礼をいたします。